はい、よろしししくお願いまますす、えー、HMD の山本と申します、えー、とメタバーナリストを使った資生分分析とインニチュー解析ということであのメタバーナリストを、まあ、これまで使ったことがない方もしくは、まあ、現在使われている方向けに少しお話をさせていただければと思いますでメタバーナリストはですねあの非常にメタボルミックスよく最近使われてきているんですけれども 最近ですね、本当つい最近ですが、5.0 というバージョンにアップデートされましたので、そ, のそちらのまあ紹介、それからメタボアナリストを使った主成分分析、で主成分分析の結果、ですね、得られた主成分係数から主成分負荷を変換する方法、一番最後にエンリチメント解析の、えー、について少しお話をさせていただきます。 で話に入る前にですねあの、おすすめの資料があります。特にですねあの赤字で書いた部分ですね、こ の,、えー、あの桜井さんの遺伝型の桜井さんの、えー、多変量解析演習の、えー、統合 TV のですね、えー、動画が非常に分かりやすいので、こちらがおすすめです。それからメタボロミックス実践ガイドにもですね、えー、とメタバーアナリストの使い方は詳しくですね手順を 記載しましたので、そちらも参考にしていただけるなというふうに思います。で、えっ、ー、とメタバーナリストはですね、えっ、ー、とカナダのえっ、ー、とマギル大学のシア先生とアルバート大学のウィシャット先生のまあ研究グループですね、運営されているフリーのウェブサービスで、URL はまあこちらになります。 でこれまでですね、2009年に一番最初のバージョンが出てからですね、えーまあ、現在に至るまで、えー、論文の引用数が、ねまあ、非常に、えー、多くてですね、た、え、い、ー、どのバージョンでも1000以上は論文が引用されていると、えー、これ最近調べた結果です。で、まあ、これ、合計するとですね、まあ、6000, ぐらい6000回数ぐらいまあ論文が引用されているという、非常に、えー、いろんな人にまあ読まれている論文で、まあさ こういういい解析のサービスだと思いますでメタバーナリストですねあのメタボロミクスというの方はご存知かもしれませんけれどもあのプロティオミックスの方はですね逆にご存じないかもしれないと思ったので、えー、ご紹介したいんですがプロティオムのデータにもですね利用されて、まあ、論文になっているものがあります。でこの えー、こちらのですね成分スコアのプロットは、これはメタバーナッシュ使ったことある方は見られたことあると思うんですけれども、このプロティオミックスの論文でこれが使われていると。メタボロミックスに限らず、ですね特にその統計解析、多変量解析とかあ T 検定とかですねボルケーのプロットの、えー、一般的な統計解析に関しては、メタボロームに限らず、ですねプロティオミックスでも、ほ、まあ、他のミックス、遺伝子発現もそうですけれども、 オ、えーまあ、ミックスに限らず、ですね、まあ、どのようなデータでも、えー、解析をすることができます。で最近ですね、えーと、バージョンが 5.0 に、まあ、アップデートされまして、えー、そちらの論文が、ね、ここに挙げてあります。でアップデートのですね、まあ、内容なんですけれども、大、えーまあ、変量解析とかですね、まあ、統計解析の部分ではなくて、 1、えー、つはですね、LCMS スペクトラプロセッシングモジュールというですねあのデータの処理を、えー、このメタバーアナリストでやる場合に、まあ、必要な部分ですね、少しアップデートされましたよと。えー、それから2つ目はですね、ファンクショナルアナリシスモジュール と, というもので、こちらはですね、えー、とピークリストですねで、物質名がアノテーションされてない M over G とか、まあ、リテンションタイムの 状態のものですね、それからエンニチメント解析までできるファンクショナルアナリシスのアップデートがあったと。で、論文中にはですね、物質のアノテーションが今までは M over G のみで行っていましたが、M over G と保持時間でアノテーションを当てられるように変更したというふうに書かれていました。で、3つ目はですね、えー、とファンクショナルメタアナリシスモジュールというものがありまして、 こちらはですね、複数のメタボロームのデータセットを統合するために、メタアナリシスを使って計算するという機能があります。でこちらについてはですね、えーえー、こちらを使った論文というのも出てまして、COVID-19 の、ね、いくつかのメタボロームのデータをちょっと小さくて見にくくて申し訳ないんですけれども、それぞれのです、ね、この列が、 それぞれの研究になってまして、でこの左側のです、ね、小さい文字のところは代謝パスウェイの分類になっています。なので、これ、後ほど少しご説明したいと思うんですけれども、エンリッチメント解析をです、ね、それぞれの研究について行って、エンリッチメント解析の結果、それぞれのパスウェイごとのピーチを最後にメタアナリシスで統合して、 えー、いくつかの、まあ、同じようなです、ね、COVID-19 のメタボロームの試験を統合して、どのパス性が特に変わっていたかということが、えー、計算をすることが、えー、ここではされているということになります。でメタバーナリストのですねバージョン 5.0 で、まあ、個人的にまあ感じている、まあ、大きく変わった点というのは、他にもまあいくつかあるんですけれども。 1つはですね、リポジトリのデータを、スタディ ID を指定するだけで利用できるようになったというのが、個人的には大きいかなというふうに思います。メタボロミックスワークベンチのですね、登録されているデータの ID だけをですね、ここに入力して、サブミットすると、そのデータをそのまま解析することができるようになっています。 でメタボアナリストを用いた主成分分析についてなんですけれども、こちらはです、ね、あの最初にご紹介したあの桜井さんの統合、えー、TV のです、ね、動画の方をに詳しくあの説明されてますし、まあメタボ、メタボロミクス実践ガイドでも説明しましたので、えー、そちらを見ていただければと思うんですが、まあ、簡単にです、ね、どういうデータをまず入力すればいいかというところですけれども。 1行目にですねサンプル名を記載します。2行目に群の名前を記載します。1列目のところにですね物質名を記載して、あとはですねこちらがメタボロームのデータになっているということになります。データの準備としてはですねこれだけで解析をすることができます。はい、でメタボアナリストを使って成分分析をです、ね、行うときは、1つだけ。 まあ、注意と言いますかあの、こうしていただいた方がいいという部分で、データのスケーリングというオプションがあります。それをですねオートスケーリングにしていただいて、実行していただく。あとはです、ね、ほとんどがデフォルトのパラメーターで問題がないというふうに思います。で実際にですねメタバーナリストで計算した結果はです、ね、左側が主成分スコアのプロットで、右側はですねローディングのプロットになっています。 まあ、このようにですね非常に簡単に大変量解析をまあ行うことができるというのが、このえメタバーナリストの主成分分析ということになります。はいでえー、と主成分不可量の計算に関しては、ですねちょっと時間が押してますので、省略をさせていただきたいと思います。えー、実際にですねまあ簡単にですけれども、一点だけご説明すると、 えーまあ、メタバーナリストに限らずですけれども、あのソフトウェアによってですねローディングとして出力されるものはです、ねえー、主成分係数と呼ばれる、まあ、固有ベクトルとか重み係数というものでの場合もあれば、ですね主成分負荷量と呼ばれる、えー、相関係数、主成分スコアとです、ね、相関係数の値を使っているもの、まあ、いろいろありますので、えーあの、使われているソフトウェアに のえー、ごとにですねあの、この点は押さえておいていただければと思うんですが、メタバーナリストに関して言うと、この成分係数、固有ベクトル、もみ係数というのが使われていますので、成、えー、分を測量ように、ま、変換して使っていただくことを、ま、我々としてはいつもお勧めをしております。はい、で最後にですねエンリチメント解析のところをご紹介して、えー、終わりたいと思いますが、エンリチメント解析はですね、あのー まあ、使われたことある方いらっしゃるかもしれませんが、メタボロームの代謝物のデータと、ですねデータベースに含まれている代謝パスウェイを関連付けて、それぞれの代謝物が統計的に優位かどうかということではなくて、それぞれの代謝経路ごとに、ですね例えば解糖系で優意に差があるとか、TCA サイクルで優意に差がある と, といった解析ができるのが、この m s a になります。 でこのエンリッチメント解析を行うときに一番問題になるのはです、ね、この物質面のマッチングというものでしてこれはですね、あの大変量解析、主成分分析とか統計解析を目的としてです、ねえー、メタバーナリストを使われるときには、えー、問題にはならないんですけれども。 このエンリチメント解析はその物質名そのものを使いますので、えー、入力となっているデータの代謝物名と、データベースに含まれている代謝物名がですね完全にまあ一致していないと、う、え、ま、ー、計算できないということになります。でこの物質名のマッチングというのが、ね、えー、メタバーナリストにま限りませんけれども、まあ、非常に難しいので、えー、この点を注意してする必要があるというところをですね。 少しここでご紹介をしていきます。でエンリチメント解析の難しさは、物質名がです、ね、データベースとマッチ し, てないしないというところが一番難しいところですので、メタバーナリストにはです、ね、コンパウンド ID コンバージョンという機能が入ってツールが入っています。でこれを使ってです、ね、あのご自身のメタボロームのデータを このコンバージョンをしてやるとですね、ヒューマンメタボロームデータベースに登録されている ID とか物質名に変換してくれるという機能があります。ただですね、実際にこれを、このコンパウンド ID コンバージョンをやってみますと、例えばですね、これが出力した結果なんですが、 S メメチチルオンという物質があります。これはですね、えー、コンバージョンしてもです、ね、ヒットしないと全部 NA になっているという結果になっていましたが、ヒ、え、ューマンメタボロムデータベースのデータベース自体を確認すると、この物質は、えー、間違いなく登録されているということがありました。ですので どういうふうになっているのかちょっとわからないんですけれども、メタバーナリストはです、ね、この HMDB のデータベースを基本的にはベースとして使っているんですが、この HMDB に登録されているにもかかわらず、ですねこのようにうまくヒットしてくれないというようなケースがありますので、メタバーナリストを使って、n h m ット解析をするときにです、ね、きれいに全部ですね物質名を変換してくれないことがあります。ので もうあの現状では で, す、ねまあ、できる範囲で物質面を修正して、まあ、使うということしか、まあ、できないというのが現状になります。はい、で最終的にエニチメント解析をするとです、ねえー、このようにそれぞれの代謝パスウェイごとに、えー、統計的に、まあ、有位なものというのをこう得ることができるということになります。はい でちょっとですね途中飛ばしましたけれども、えー、最後にですねまとめとしまして、えーまあ、メタバーナリストはですねあのメタボロームに限らず、まあ、非常に、えー、他のデータセットにも使える便利なツールで、フリーで使えますので、えー、ぜひですね使っていただければというふうに思いますが、特にですね統計解析の部分は非常に安定して使いやすいというふうに思います。ススタ テ, ィスティカルアナリシスの部分ですね 非常に便利かなというふうに思います。でファンクショナルアナリシスですね、えー、とバージョン 5.0 になってアップデートされたところですけれども、えー、詳しくはここはですねお話しはしませんけれども、物質名のアノテーションがですね、えー、ちょっと心配かなというのが、えー、気になっているところですので、こちらもですねもし使あの非常に便利に使えるので、えー、パッと使ってみたいなって思われるかもしれませんけれども、 やはり物質名をです、ね、きちんとアノテーションしたデータを使ってエニチメント解析する方がです、ね、安心して結果も見ることができるのかなというふうに思います。はい、で最後にですねニチメント解析のところもご説明しましたけれども、そのデータベース側との物質名のマッチングの問題がやはり問題といいますか、まあ、完全にきれいにマッチしないので。 現状ではですね私も使うときは、えーまあ、ある程度はもう諦めて、ですねマッチしないのはもうそのまま使って、毎、え、日、ーまあ、メント解析を行うというふうに、えー、普段はしています。でまあ、今後ですね、まあ、メタバーナリストで、まあ、今後ですね、改善されていく部分は、まあ、出てくるかなというふうに思うんですけれども、えー、完全なやはりこの物質名マッチした毎日メント解析というのを行うときにはですね、 物質名とこのパスウェイのリストをです、ね、自分で管理してまあ計算した方がいいだろうと。要するにデータベースにこう当てに行ったときにマッチしないものというのはまあ出てくると思うんですけれども、皆さんそれぞれメタボローム解析をあのご自身でやられる場合はですね、えー、そ, のそれぞれのプラットフォームごとにこういう物質が検出されるというリストがあるかと思いますので、えー、そこにですね、代謝パスウェイの情報を一緒に加えて、 そのリストをもとに日メント解析をするということがまあいいのかなと思ってまして、我々もですねメタバーナリストを使う場合ももちろんありますけれども、基本的にはですね社内で精査したこのパスウェイのリストを使って日メント解析をしています。で今後はですねやはりまだまだ日、ね、メント解析はこういう問題があって、完全ではないので、 えー、まあ管理が不要でですね、さまざ、あ、まなデータベース、い、ま、ろ、あ、んなデータベースがあると思うんです、HMDB もそうですし、もちろん KEC もそうですけれども、まあ、リアクトームとかですね、他にもいろんなデータベースがまあ利用できるようなエンディジメント解析のツールっていうのがま あ, あると、まあ、もっと便利になってまあいいのかなというふうに考えています、はい、以上です。